l e t s got to. 改めましてうたげ宴の始まりじゃーーーー白子うんうまっあでも冷凍てたからやっぱ前の方が美味しいなこれ、これ、これ あ、よ<笑>、ね、って実はにちゃん早く食べんねんな。 いつもトモさんの隣に。いつも隣でどのそるなぜかないいことあった。 いただきますわかる冷凍してた全然違うな、うん、鍋の方がいいな。 かわわいそうふっといねふっとねねうううううんそうっす、ね、そうっすそそつずるっといくそう衣しか食べてビビったな。 あっからうま、涙んない涙でも猫、ね、舌なりのなあんねんちょどうどいいが。自分に 攻めたいの。攻めたい。人生において何度も失敗してみてるからギリのラインっていうのがある。それでも失敗してる。<笑>いやでも。もう希望。まだいけどずるむけだ。<笑><笑>これずるむけになった。こんな時に。<笑>なんか出ましたけど。<笑><笑> あ<笑>れしかも衣全<笑><笑>こ氷がさ多かったからさ。 でもそこで美味しいのはかしわご飯ん。かしわご飯を絶対もうそれをお目当てで食べにくるんです。 巻きの色の柏ご飯を再現したいなと思って<笑>でもこんにゃく感忘れたけどこんにゃく入れるのは関西やなうーんえそうなの<笑> 親親子子のもうちょっと。 ほんま、ほんま。こぼしてへん、こぼしてへん。ああ、こぼれた、こぼれた、こぼれたらあげるわ。どうぞ。<笑>意味わからん。ほんま嘘、ほんま嘘。はいうん。はい、もうそれ全部し。俺の。あ、うんま。<笑><笑><笑><笑>はい、これいくら、最高やね。全然、これも最高くら。うん。 ちょっと骨あたるあほんまや親子や、まあ、親子やい美味しいわ、うん、味いし生ハムチーズにケチャップ。 アンド塩、塩いい、うん、いらんんん、な、じゃゃゃうかうめ、んうん、めっっ、うん、っちちちょっとワインもどうお願いします。 これ最近ちょっとハマってるなんなんで す, いいですねそんなええやつじゃないけどでもハマってるもんカペルネ装備のじゃなくてシラーだよ、うんうん。意外とちょっとこうなんちゅうの結構重たい、うんうんうん うん、まめっちゃ合うチーズ食べたあ食べてへんやんめっちゃ合うでこれそれ開けてちょっとこれで飲んでほしい衣薄めの方がいいで衣っていうかパン粉パン粉薄めの方がうんだから衣甘くての方がいい衣ん、うん<笑> よははなくなっ て, くる<笑>ってう空か空ら見たツはいっ払いっっ目を出してるよね。 はしいのナナおいで。ナナるくあっ<笑>クビ し, してる。 ななおいで。うんう つ い, い, い, <笑>いたやつを混ぜるね。 いいんじゃないうあちゃ、うんうんうんうん、んと味ついてるおいしい。 ちょっと薄いな味うんよ本んぷらがちょうどいい絶対うんうまっ米がうまいなうん、米がうまいうん、大葉うまいなうんうん。大、う、葉、ん、もちゃんと効いてる効いてるうんうん。インして ここんんにち重要かな。<笑>